うんこの z クリエイターズっていうサイト面白いなニコンのカメラにこんな機能があるとはね。確かに夕焼けから星空のタイムラプス俺も撮ったことあるけどうまくいかないんだよね。そうか、ニコンの Z を使えばそれが簡単にできちゃうんだね。えーそうなんだ。えー、セッティングしたらもう車の中で寝てればできちゃうんだね。いや、それは楽だな タイムラプスメインでサブ機でニコンの Z 買ってもいいかもしれないね。今ニコンの Z っていくらするんだろううん、Z6II、Z7II はちょっと高いけど、まあ今フルサイズ使ってるから、フルサイズだとニコンの Z5 がちょっと安いのかなだいたい17万円ぐらい。APS-C だとニコンの Z50 があるけどえ、こっちは10万ぐらいだね。お 今 Z6 のボディが Z5 新品で買うよりだいぶ安いね13万ぐらい手に入るんだうーんそうかまあ Z5 はリメ利面勝者じゃないしそれだったら Z6 買った方がいいかなやっぱセンサーは新しい方がいいよねえ、皆さんこんにちは星ち写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます 今ね Z6 の中古がす、ね、すごく安いんですよね、まあ、今のねセンサーの問題でそっちにした方がいいんじゃないかなっていうふうに考えてる方多いんじゃないかなと思うんですよ。でもねこの「ホーリーグレール」っていう撮影をずっとやってきた私としてはですね今 Z を買うなら絶対 Z5 にした方がいいです今日はその理由についてお伝えしたいと思います。行ってみましょう はいというわけでニコンさんが貸してくれましたよ Z5 と Z50Z50 Z50 の方が自然かなうん Z5 と Z50 ですねこの撮影貸してくれましたでですね私の視聴者さんからもえ Z5 ってどうなんですかっていうね意見が結構あったんですよタイムラプス目線で Z5 はどうなのかと実際にどういう風に撮れるのかっていうのは検証してなかったので今日動画にしてみようと思いました、まあ、Z50 はじゃあ一旦置いといてですね こっち Z5 からお話をしようと思いますえまずねホーリーグレールを撮影しようとした時に大事なのは、まあ、センサーも大事ですけどこっちに出しますよ、えー、まず電源問題ですねホーリーグレールって3時間とか4時間とか平気で撮影するのでとにかく撮影枚数がたくさん取ることになりますえ電池がどこまで長続きするかっていうのが大事なんですよでそこでこの Z5 はですね USB 給電に対応していますえつまりですねこういうモバイルバッテリーと、えー、それを接続する USB ケーブルですねこれをこう挿してこう USB Type-C の端子がありますのでここに挿すとそうすると常にこう電源が供給されながらシャッターを切ることができるんですよで Z6 は対応してないんです ホーリーグレールの撮影中にインターバル撮影中に電池を変えるっていうことをするともうそこで撮影一旦終わって再スタートですからもう一つのシーンとして描けないんですよだからね途中で電池を変えるっていうのは基本的には NG ですで最初から最後までもう撮影しきるにはどうすればいいかっていうとこの USB 給電がね絶対あった方がいいの電源問題はもうこれで解決するのでまずここで中古の Z6 よりも Z5 を買っった方がいいっていてう理由の一つになりますね次は、えー、とメモリーカードの問題です。えー、写真たくさん撮りますからタイムラプスは。だからおすすめはですね、私 128GB か 256GB です。そのぐらいの容量のメモリーカードが入っていないと、まあ、ホーリーグレルだけじゃないですから、ね、撮影するのって。ホーリーグレルも撮れば そのホーリーグレールの前に星空のタイムラプスを撮るでしょうしもしかしたら朝迎えてからもうちょっと昼間のタイムラプスを撮るかもしれないっていうふうになった時にやっぱ大量のメモリーカードが入れられるかどうかっていうのは大事なわけですよね Z6 は XGUD カードで1枚しか出せませんはいで Z5 はこう SD カードがダブルスロットデュアルスロットになってますので 128GB2 枚入れたら 256GB 分取れますし 256GB を2枚入れたら 512GB 分取れるということでかなり大容量で安心した撮影ができます本当タイムラプスの撮影ってメモリーカードいっぱいになったら、まあ、差し替えればいい話ですけどそれがホーリーグレールの途中でね起こってしまった場合どうしますかとで SD カードは安いじゃないですか だから、まあ、その辺のコストもだいぶ違いますよねこの上のクラスの Z6IIZ7II になれば XD カードと SD カードデュアルスロットにはなるんですけどもコストの安い SD カードが使えてしかもそれが2枚させるっていうのは本当タイムラプス撮影にとってはとっても大事なことですはいなのでこの点においても Z5 がおすすめでございますあとねすごいいい機能があって えー、Z5 にはカメララの中ででタイムラプスを作るるっていう機能があるんですよ Z6 にはそれはありません。Z6、を使うとホーリーグレーの素材が取れますけどそれを動画にするっていう作業が別途必要なわけですよ。それはパソコンで、えー、とダビンチ・リゾルブとかあとシリウスコンプとか、まあ、フォトショップとかにもできますけどもそういったソフトウェアを使って動画にしなきゃいけないっていう 手間が出てきますね。で、こっちはカメラの中でもう動画作っちゃうんですよ。これはあの私の前前回の vlog でですね。霧ヶ峰に行った時の vlog でワンシーンをお見せしますけど、これすごいんですよ。撮影が終わった瞬間にもう動画作られてるんですよね。これびっくりしましたよ。えっ、ー、と普通撮影終了って撮影。あの撮影終了って止めたら、そっからしばらく経ってから動画が作られるとかねえー、もしくは。 あのパナソニックのカメラとかは動画作りますかって聞いてくるんですよね。で、それ作りますってやるとそこからしばらく待って動画できるっていう状態なんですけど、これはどういう処理してるか分かんないですけど、止めた瞬間にもう動画作られてるんですよ。だから撮影しながら動画作ってるんでしょうね。しかもその動画記録形式も MP4 から MOV、4K からフルハイビジョンっていう感じですね。いろんなデータ形式が選べます。まあちょっとね、ワンランク上のことを考えても対応ができるような。 感じになってますですから、まあ、ちょっと画像処理苦手だな、えー、タイムラプス動画にするのもちょっと苦手だなでもやりたいじゃんっていう方には Z5 はほんといいですよまあ以上の3点ですねの理由から私は中古で Z6II よりも Z5 を買った方がいいと思いますでねその皆さんが気にされている、えー、とセンサーのところですよね Z6 と比べて 二面照射のセンサーじゃないっていうところなんですけども、それでどんだけ差が出るかっていうと、もちろん差がないわけじゃないでしょうけど、私あの、このカメラでですね、星の写真撮ってきたんですけど、見てみてください。はい、これどうぞ。この写真ですね、感度 12,800 で撮ってるんですよ。感度 12,800 で、これですよ。ノイズがどれだけ発生するかっていうのを試したかったからですけど、12,800 でこんだけノイズ少ないんであれば、 6400でも十分使えるレベルなので、まあ、星の撮影なり、それからタイムラプスやるにはもう十分なセンサーであると言います。でもね、そんなに気にすることないと思いますよ。それよりも、ホリグレルを撮るときに、何かそのマイナス要因があるかないかって言ったら、マイナス用品ない方を選んだ方がいいです。失敗するか失敗しないかで、失敗する要素のあるカメラは使わない方が本当にいいですよ、タイムラプスは。ということで、 Z5、超おすすめっていう話ですねうんじゃあえと実際タイムラプス何個か撮影してきましたこれからお見せするタイムラプスムービー集はこの Z5 で基本的に Z5 の中でタイムラプスを生成したいわば取って出しのタイムラプスムービーでございます画像処理は一切しておりませんはいではご覧くださいどうぞ どうですか十分じゃないですか<笑>、ね、すごい木ですよこれ一応フルサイズのエントリーモデルでしょフルサイズのエントリーモデルでこれが取れるってねすごいことですよこれやってる人にはわかるすごいことなんですよこれであの一応一緒に説明しておくとこの Z50 こっちの機種、これ APS-C のモデルですね。APS-C サイズのセンサーを搭載したモデルになります。こっちでもですね、ホーリーグレール撮影できるんですが、残念ながらこの z 5 0にはカメラの中でタイムラプスを作るっていうのはできないです。だからタイムラプス専用の後々撮った素材を動画にするっていう作業はこっちが必要です。ただ、これでもできるんだよ。やばいですよね。タイムラプスを作るのに慣れている人であれば、 まだレンズの選択肢が少ないっていうところを解決すればもう素晴らしいサブ機になると思いますね。はい、キットレンズの 24-50mm F4 ののから 6.3 っていうのがあります、まあ、このキットレンズもですね F4 のレンズなので、えー、とさっきお見せしたその感度を 12,800 まで上げればホーリーグレールいけちゃいます。 キットレンズだと12800まで上げなきゃいけないですけどもまあ、それでもねできますよだから最初このキットレンズポーンとかってねサブ機として Z を導入して、えー、そのメインの機種で撮ってる間はこれは放置してホーリーグレイルなりタイムラプスを撮らせるっていうのはすごい効率のいい撮影だと思いますよ えー、というわけで、えー、今日の動画は以上になります、えー、最後にですね、えー、とホーリーグレイの撮影方法についてはですね、まあ、こういう動画とかあとそのニコンさんの、えー、Z クリエイターズのページからも、えー、その撮影方法について触れている部分がありますので、えー、ぜひそちらもご覧くださいそれではまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけね